皆さんこんばんこばはジェームスです日本に迫っていると予測されている巨大災害のうちの一つが南海トラフ地震一体いつ発生しどのような規模だと想定されているのか南海トラフ地震一体いつ発生しどのような規模だと想定されているのか政府の地震調査委員会は南海トラフ巨大地震の発生確率を30年以内に70から 80% と発表しているが京都大学名誉教授の 蒲田裕樹氏、火山学は、より具体的に、2035、5年で、必ず起こると指摘する。南海トラフ巨大地震の震源域となり得るのは、東海、東南海、南海の三エリアですが、その三エリアで、巨大地震が連動する可能性があります。それは、1707年の宝永地震以来の大災害です。地震の規模は、最大で M、関東から九州までの広範囲で、震度5弱以上の大揺れになる見込みだ。 特に四国四県や兵庫愛知など10県153市町村で震度7となり犠牲者は最大で32万人に達すると予測されます。2011年の東日本大震災以上の西日本大震災となる恐れがあります。南海トラフ巨大地震の発生確率を30年以内に70から 80% と発表しているが、京都大学名誉教授の釜田博樹氏はより具体的に2035年で必ず起こると指摘する。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 高知黒潮町で最大となる 34.4 メートルの津波が襲うほか東は静岡下田市に 25.3 メートル西は宮崎県に約16メートルの津波が押し寄せるしかも巨大津波の到達時間が早い西日本の太平洋沿岸には地震発生から最短3分程度で巨大津波が到達すると予想されています 東日本大震災で3メートル以上の津波が到達したのは地震発生から約30分後のことでしたが南海トラフでは逃げる時間がほぼありませんその結果人口の半数近い6000万人が被災するという被害は地震と津波だけにとどまらない蒲田市は南海トラフ巨大地震が富士山噴火の引き金になる可能性があると指摘する1707年宝永地震の49日後に 富士山は大噴火を起こしており、以来、300年以上マグマがたまり続けています。富士山直下のマグマたまりは、東日本大震災で譲られ、さらに、南海トラフ巨大地震で、強い揺れが加われば、泡立ったマグマが勢いよく噴出して、大噴火に至ります。静岡、山梨、神奈川の3県からなる、富士山火山防災対策協議会は、今年3月、17年ぶりにハザードマップを改定し、溶岩噴出量を、従来の約2倍に想定。 溶岩は最大で神奈川県まで流れ、東海道新幹線や東名・新東名高速を飲み込む可能性も指摘された。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました